こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、えー、菅沼コード3時期でイヤンイヤンという技ですが、どういう技かというと、こういうやつです。こういうやつですね。えー、っと右左右左 足, 足、足左右左右 足, 足、っていうふうにやると、手がこうイヤンイヤンになるでしょっていう そ う, うですね、でそうすると最後足で終わっちゃうのでクラッシュ行く時は、えー、と一番下の段に書きましたけど今6連で考えるとね6連でちょうどハマるので3連とか6連だとワンワンツーワンツーそうすると最後左からスタートになってるので、えー、と左でクラッシュ行けば戻ります。 具合に使ってもらえば、まあもうこれだけで十分なんか使えるかなって感じですけどでテンポがこうヘミオラにしたい場合要は「タツツタツツタツツタツツタンタン」みたいなねこの、えー「こっち」で書きましたがこれ1回でもいいんですけど「イヤンイヤン」1回分要は。 な形で使ってもらえば、いくんじゃないかな。ホビ早いレガートだと、八分音符になって、ワンツースリー、ホン、ワンツースリー。こんな感じで使えます。長く引きを伸ばしたかったら、下の段みたいに。 最後のタカタカタカタカは何でもいい。という具合に使ってもらったり。 感じで使ってもらえば結構いけるんじゃないかなって思うんですが、で、あと僕がよく使うのがハイハット、これビルッシャーとかやったんですけど、まあ一方通行、どう暴力的な。という場合にハイハットからだとこの。 こっちは行きにくいんですよね。だからっていうふうに使ってもらえばという具合にいろいろちょっと使ってみましたが考えられるといろいろもっと引き伸ばしても全然いいですしね、えー、と, と, とりあえずそのへみおろになった時に要は3拍子が乗っちゃうんでこまあフリーソロで使うっていうのもすごく手なんですけどやっぱりインテンポで使いたいそうするとえンツースワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツーワンツースリーワンツースリーワンツースリー 無理やりね、ワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンみたいな感じで使ってもいいんですけど、そうするとちょっと整合が合わなくなるっていうか、なんか手順がわかんなくなるので、ギリギリまでやってももちろんいいと思うんですけどね、えー、と一番最後のところね、えー、そこら辺は自ご自身でいろいろ書き出してやってみていただければと思います。なので、3連6ン系で使うといいんですが、まあ、見た目の問題ですね、手がこういう風になってる、大げさにやらないとね。 おさんに手を振ってもらえばイヤンイヤン感が出るんじゃないかなと思いますというわけで、えー、本日は以上になりますこちらの不明の方はですね、LINE 登録していただけるとダウンロードできますの、ね、で LINE かメルマガ登録の方お願いします本日も最後までありがとうございました